高効率・高速充電を実現する ST マイクロエレクトロニクスの EV またヘブ向け次世代インテリジェントパワーモジュール IPM についてご紹介します。ハイブリッド電気自動車電気自動車21世紀のチャレンジこれからさらに進化する未来に向けてパワーエレクトロニクスには新たなチャレンジが必要になってきます。電気駆動のアプリケーションがキーとなる要素になります。 人口増加に伴うエネルギー消費、輸送機器増加と大気汚染の問題限られた資源を有効かつ効率的に消費するためには電気部品、特にパワーエレクトロニクスに係るチャレンジが重要視されます電気自動車による化石燃料からの独立が必要になってくるでしょう高効率パワーデバイスを使用することは電気イコールクリーンを実現させます成長する分野は電気自動車、自動運転、 小型軽量で高効率システムになります代表的アプリケーションではトラクションインバータ、ー DC-DC コンバータ、ーオンボードチャージャー、ワイヤレスチャージャーが挙げられます。ハイパワー高電圧インテリジェントパワーモジュール IPMIPM IPM は3層インバータ用のパワーモジュールデバイスで短絡大量の使用を持つ IGBT を使用し競合他社とピンコンパチュールのパッケージ。 コンパクトで設計の容易さでデザインに向けたハイパワーの製品群になりますキーアプリケーションはエアコンポンプ汎用インバータサーボモーターになります現在 650V50A1200V10A の2製品がリリース予定としていますさらに ST マイクロエレクトロニクスと三間電機は高体圧用の産業用自動車市場向けインテリジェントパワーモジュールの開発に向けて戦略的パートナーシップを発表しました 車載グレード IPM のサンプルは、は年後半をを予定していい。ます。詳細は URL を参照ください自動車内部の電気電子回路ではエアコン補助負荷オンボードチャーチャー PTC ヒータートラクションインバーター、サーマルマネジメントシステムがありますさらにサーマルマネジメントを細かく見るとバッテリーヒーターウォーターヒーターエアヒーター燃料ヒーターがあります STMicroelectronics はこれらのアプリケーションに多数ある IGBT の製品群とスリムを推奨します。ご視聴ありがとうございました。